力を結合し準備万端サプライズを起こし風が巻き起こる南アジアマレーシア東アジアフィリピン 中央南アジアタイどれも人の心をより動かすのに十分3年ぶりにリーウェイインターナショナル最高経営責任者リン・ブンホンが再び単独で巡回研修会を展開2022年8月アジア巡回リーダー研修会 心に眠る巨人を呼び覚まそう本心本能本